ボレスです、えー、今回もレインボーシックスシーズンの解説やっていきたいと思います。えー、前回にね引き続き今回も後乗せ実況ということで、えー、いろいろね、えー、この状況ではこういうこと考えてましたよとかこういうふうにした方がいいですよとか、まあ、その辺をね、えー、動画を見ながら、えー、解説していけたらなというふうに えー、と今回もこれは完全ノラで行ってますね今ちょうど味方さんの戦力を確かめているところですかねはいえー、で選んでいるオペレーターはーフロストですねまあ新しく追加されたねオペレーターなんですけどもう結構ね皆さん 使うようよになってもう飽きてきてる方もねいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、まあ、一番やっぱこのオペレーターの特徴としては、えー、これですねウェルカムマット、まあ、あ通称トラバサミみたいな、ね、言い方もしますけど、えー、自分がね死んだ後でも相手を切るもしくは、まあ、行動不能に、ねえー、することができる唯一の唯一他にもありましたっけど、ねまあ、カプカンがそうですかね。 はいまあ、あそうい う, う、えー、特殊技能を、ね、持っているオペレーターなのでんー結構人気の、ねえー、あるオペレーターだなというふうに思います、えー、とこの3階はですね、えー、外との接点が3箇所あるんですけど、まあ、そのうち2箇所はねこの廊下 の, ひここのちょうど左側ですけどこの階段の。 向かかいい側というかあもうちょっと下行っちゃいましたけどね、まあ、私はちょっと3階、えー、かなり面積が狭いので5人いるとねかなり、えー、的を絞られてしまうこともあるんで、えー、1人ちょっと遊撃に出ましたでふだ、えーまあ、段はたい3階の場合は3階にいるかもしくはあ地下までね降りてっちゃったりとかします で相手の裏 取, りを警戒しなあ裏取りの排除を、ね、警戒しながらその裏取り排除部隊がちょうど目的の方に意識を向けたなという頃合いに、えー、スタートを切って裏取り部隊もろとも裏を取っていくという感じですね。で今回、なぜ2階を選択したかというと、はい、この奥のお部屋こ こ, です、ね、ここから外階段に、えー、出れますので。 この3階を攻略するときの非常に重要なポイントになりますね、えーっと。3階、そうですね、ここを開けて右に、えー、上り階段があってそこを登っていくと3階まで行けるんですけどで今、ちょうどカメラを見てますよね。 でえー、と自分がいる位置カメラの使い方なんですけど、あのー、いろんな、ね、カメラの設置場所はあるんですけど一番、ね、あの重要なのが自分がいる位置が見えるカメラここに最後必ず合わせて、えー、カメラを切るというのを癖にしておくと。 い、え、い、ー、いいかなと思いますねいざという時に、えー、カメラにね十字キーの下でカメラに切り替えた時に自分の見えない視覚をカバーしてくれる第2の第2じゃないですね第3の目にねなってくれるっていうのがあカメラの非常にいいとこなのでま あ, あのカメラのねない位置でこも、えー、ってたりする場合はその限りではないですけど えー、できるだけ自分がカメラの近場にいるんであればあそれはちょっと意識した方がいいかなというのは一、まあ、つありますねはいこれ今ちょうど3階、まあ、1階2階のアプローチがこれぐらいの時間経ってもほぼないので4分のうちのもう、えー、と2分半使ってるわけですから、えー、1階2階からいのアプローチはないなとで外に取り付いて3階を直接攻撃してんだろうなと思ったのでちょっと出てですね牽制をしてます で、えー、残り時間1分なのでこの時間をね味方につけないと防御側はいけないと思いますんで、えー、上でね3階で、えー、頑張ってくれという味方のオペレーターさんオオペレーターさんんオペレレーーーータタささんた<笑>ちがですね、えー、頑張って今4対2の状況を作ってくれましたんで、えー、一応ね、えー、外に意識させつつ 中から、えー、内臓をねへぐってくるような裏取りをしてくる攻撃部隊もいるんで、まあ、それをちょっと警戒しながらやってます。で今、上からねちょびっと打たれたんで大体の位置が分かったんでそこ顔出して打とうと思ったんですけどーテールミットさんにねヘッドショット一発でやられてしまいました。 あの状況下で、まあ、通常はね私の方が頭ちょっとしか出てないし視界が狭い、えー、こっち向こうからは狭いであろうというふうに思いますしこっちからは相手の全身が見えるんでこっちの方が有利だと思いがちなんですけど実は当たってしまえば向こうの方が有利だったりするんですよねだあえてこう影に隠れながらも体を出して体に当てさせるとかいうことも 最近はちょっとするようにしてますね。あの頭にターゲット絞らせないというか。はい。で今度攻撃側は、えー、サッチャーまああの攻撃ね、えー、あ防衛側ですかさっきの、えー、味方の活躍でなんとか一セット取りましたね。<笑>はい。でえー、っとサッチャーなんですけど。 うーんちょっと前までね英国をつけてたんですがもう英国やめちゃいましたね今またあの三角サイトに、えー、戻しましたで、えー、敵さんも同じく3階を選択していると、まあ、大体このマップは3階か地下かですよね。うーん まあ、2階とかね、ちょっとやっぱり守りづらいんですよね、1階、2階は。なるべく避けたいというところで、まあ、3階はね、上を警戒しなくて済みますんでね。自分たちのグラウンドレベルと、あとは階段からの下からの攻撃ですか。ここだけ警戒しておけば。 いいので、まあ、非常に守り方が楽というねはいで、えー、ちょっとねカメラをいろいろと見てたんでスタートが遅れちゃいましたけどえー、っとねこのゲームは3日ぐらい前ですかねあんまり覚えてないんですよね これ投げたんですけど届かないっていうね1個無駄にしてしまったっていうで大体3階の場合のアプローチはまあここが多いですよねここにサッチャーで EMP で壊してまあ穴開けるとで、えー、その穴を見ながら、まあ、左右の、ね、裏取りを警戒するっていう感じなんですけど、まあ、大体あの はい、今、私がエイムを置いてるね階段下にいたり向こうの部屋から見てたりとか今ね、ねちょっと相手の、えー、ID が見えたと思うんですけど、まあ、向こうから狙ってくる場合もありますしあとはその今、左側にあった窓を突き破って遊撃してくる場合もあります、ねはい、で今、あそこでダメージ与えたんでその後ちょっと打ち続けるんですけど一向にキルが取れてないんですよね。 結構弾消費しますもうすでにこれでえと58発しか残弾ないですよねで左にモンターニュでえーテルミットと一緒に 形になりますの で, で1人出て き, たん出 て, きてねテルミットはちょっと落とされたんですけど、えー、とりあえずでこれ頑張って打ってるんですけどね、ねなかなかキルが取れないんですよね。で走行してるもうちにだんだん20発しかないの で, で残り相手2人ですから非常にね。 ダンス管理が、で、あの奥にさっき1人いましたよね、そこまで誰もアプローチしてないんで、あそこに1人打たろうと、で今、あそこから銃撃されたんで、まあそこから出てくるんじゃないか と, ということで、打っていて、ついに球が切れちゃうと、はい。で、もうこうなったら、で、今、右奥に逃げましたよね、で、この段階で1名なので、もうモンターニュの影になっていっちゃうと。 でまあ、若干フレンドリーファイヤー入っちゃいましたけどハンドガンで殲滅した と, というのが、えー、第2ラウンドですねはいというわけで次が第3ラウンドですね第3ラウンドは、えー、またフロストですね フロストはまあショットガンが非常にね強いんですよね、セミオートの。ただ私は今、えー、とサブマシンガンをね、これレートが低くて非常にえ強いんで、これなんか<笑>、横配置されましたね。ここが非常にね強ポジションですね。あそこに貼っておくと上からは壊せないで、えー、かつ、まあ、降りたら、 必ず仮面でここはですねここ外からの接している面がまた3面あるのでここは必ず止まなければならないとまずここの2面ですねはいそれから左側にもう1面あ見えないですねであとこの階段下ね 意外と階段下、これぴったりとね、蹴上げに、階段の蹴上げ、あの縦のところですね、あそこにギリギリに設置しておくと非常にかかりやすいんで、あとはこう扉の横とかね、こういうのが今、まあ、私もよく使ってる場所ですかね。で、えっ、ー、と、今回のフロストは縦ではなく、 えー、C4 を、ね、持ってきてるんで一応カメラで、えー、見て味方にね情報を流そうとしてます、えー、っと今回はまあ遊撃に一人出てるんですけどお4人でガン守りですねでカメラがないかを確認したり 階段警戒でですねでこういうとこ閉じちゃうのも一つの手なんですけどせっかくねこういういい障害物があるんでできたらここは閉じない方がいいんじゃないかなって私は個人的には思いますねでパルスさんがまあ上をちょっとね見てくれてるんでもうほぼここは、えー、無敵状態ですよね今私に到達するまでに味方が何人もいるっていう状態を作っておいてカメラを 見て、えー、情報を味方に伝達すると。で、やっぱりノラでね、伝達するのっていうのは、もう本当にカメラのマーキングしか手法がないので、まああそこにいるなっていうのは分かったんですけど、ああね、ああやってマーキングをしてあそこにいるよというのを一応教えに行きました。で、それによって一人ね、動き始めましたよね。ただ、 あんまりちょっとあそこは深追いしない方がいいので、まあ、5対5の人数で今、膠着状態ですから<笑>逆に相手がカメラでどういうね策的をして、えー、どういうふうな動きを取ってくるかによって、えー、この配置であればね、えー、やった方がいいかなと思いますの で, でここで1人ねブリッツをマーキングしますね。 カメラの数が尋常じゃなフフフフフランクマッチになればねなるほどまあこういうカメラでの策的が非常に、えー、多くなってきますんで今私ここ打ってるのは最近ちょっとあそこね上から打ってくるのがすごく流行ってるんでまあ穴を開ける目的もありつつまああのー、もしねいるならグラズの頭ぐらいうってね いいボーナスだなって思いながら、えー、狙ってますであそこにいた毒が溶けましたねということはおそらく階段の方からはいであれもやられてしまったのはもうあれでたいあそこの扉がね破られてるのを確定したので でとりあえず私は今ここで耐えながら遊撃の2人にちょっと任せていますでえー、ねもうあのー、やり慣れてる方だったらお分かりの通りも時間管理がねしっかりできてるんで、えー、遊撃手2人とガンマりの私3人で、ね、5秒前になって一応爆破させましたけどはい相 手, 相手これで間に合わないと。 ということで勝利になりますで私があそこに C4 をちょっと状況分かりませんけど C4 をあそこに置いといてそのチチチチっていう音がするのでそれで相手が入ってこれなかったのかなとで5秒前になって爆破させたので入ってこれるようになったのかなっていうのはちょっと状況としては思ってるんですけどまああの抑止に、ね、なるんですよね C4 のあの音はあの死にできない C4 位置がどこにあるのかわからない C4 の音っていうのはやっぱり怖いですから中に入ったらえ爆破のね半径に入っちゃうんじゃないかっていう恐怖もやっぱりあると思うんでえ非常にね時間を有効に使うにはあのスモークだけじゃなくてね C4 もそういう使い方ができるんだっていうのをねえ私もいろんな方の動画をね見て勉強させていただいたんでまあそういうのをちょっと使ったりなんかしてますね、は。い でやっぱり地下ですよねでここで、まあ、カメラ壊されちゃったんで他の方のカメラを見ていますでランクマッチもですねあの高度になればなるほどなんですがカメラを見てマーキングするだけがノーじゃないとでマーキングしなくてもそのまあボイチャがつながっていればの話ですが仲間に位置を口頭で伝えて 正確なね位置情報を共有するということができるのであまりね、えー、カメラでむやみ当たると三角長押しはしない方がいいと思いますねでそろそろ、えー、裏取りのね<笑>、あのー、リスキルが来るかなと思ったんで 警戒していますで私、サッチャーなんで、まあ、外に面したところが先ほど3面あるというふうに言いましたが、まあ、そこをね、えー、こことそ、そこの下ですね、とりあえず破壊したと。で、ここが強化されてなかったんで、まあ、ここはね、私のブリーチングチャージの普通に受けますけど、まあ、モンターン、そかテルミットと。 3マンセルで一応ここアプローチすることを試みますでブリーチングでちょっと負傷した敵がいたんでまず1キルいただいてこれ別にあのねノラで完全に行ってますから意識してないんですけどあのみんなちゃんと仲間の位置を確認し合ってね、えー、距離感をいい感じに保ちながらあ見てますよね今モンターニュしてますからあの下をね見てますから 私がここを見る必要は本当はないんですよね。本来であれば上の、今ちょこっと上見ましたけど、まあ、裏取りを警戒したり、えー、するのが、まあ、調整かなとは思います。だから私ちょっと今、顔見してるのは良くないですねこれね。ただ、まあ、モンターヌさんがちょっとここだよっていうのをね、教えてくれてたんで、ちょっと意識して見てますね。はい。で、えー、奥をね、ちょっと見てますけど、 モンターニュの車線上に敵はいなさそうなんですけど、味方はこれトラバサミですよね。で、あそこに穴が開いてるのが見えて、モンターニュがフラッシュを投げ込んでるということは、多分あの辺にいるんだなっていうのは意識しつつ、あとの3人がどこにいるかっていうのをちょっと今、音を聞きながらね、考えてるところです。で、テルミットが、はい、あそこで抜かれたということは、階段、 上がもう確定なんですよね、角度的に。なんで、まあ、そこに1名いるだろうと。で、あそこから C4 投げ込まれたんで、あそこに2名目がいると。で、ここ1倒したんで、あとはもう階段の上だけですね。で、それを、まあ、スレッジが、あ、スレッジかな。読んで、えー、最後ラスキルをね、ここでやってくれると。はい、で、まあ、これもね、モンターニュがいたりとか、 いろいろな要素が絡み合ってああいうふうに敵さんも体を出したりしてると思うんでね、まあ、そんないろいろと状況によってね動きを変えるのもいいんじゃないかなと思いますねはいというわけで、えー、また次回お楽しみにおやすみなさい